いいよ気持ちいいね、癒されるイェイイェイということで、スパラクアさんですイェイイェイ私のマイスパなんだね、いいよねそう、めっちゃ通ってる母 ち, 母ちゃんといえばラクアだもんなディッションうんここすごい本当に綺麗なの見てスパ ヒーリングバーで。すすリボン忘れれれちちちちゃゃゃゃっったたかからめめくちゃ重たい重たい、はいいい頑頑頑張張張でマジで熱い最高でししょょよに向まこうマジ最高 お袋としては本当に時間が減られるよねそうなんだよね、永遠にいる最近は音楽に関して時が止まってるもんな<笑>じゃあ、もうすぐ行くバイバイ OK はい、はい、でん。で,、はい、で, でーめっちゃ汗かいてきた、うん、<笑>めっちゃ汗かいてきた<笑> いいいい汗だだよよねねねなんっっっっけ私っああちちのぬるい方行くがしてるくがてとえか、ね、っ暑かった、ねうん、っ暑かっためちゃめちゃ暑かたい汗温泉ばっか入ってんだけどね。 ちょっと痩せ<笑>、うん、たじゃんだ。 キー で, すで、実もう一つ言えることはダメな使いきりなんですよ。<笑> なんですよまあ、いいよねとか言ってさ、よくないんだけど、今日2人でいいとしてるって言ってる<笑> の,、ね、<笑> の, いいててたのに、2人で一緒に食べてるから、今日、パスタとか、ね。こうなってるサラ 頑張ってた。 ミータマンですみんなが大好きミータマン癒しミータマンです。<笑><笑>